北海道から青森の方に来ましたと。で、青森で二つロケーションがあったので、えー、そこをまず撮影して。で、結構時間がシビアでして、一つ目のロケーションは青森の本当にその上の方。で、そこに到着してから、速攻撮影して、で、4時間ぐらい車で移動して、また新しいポイントに行くと。で、そのね、4時間、 向かったその先が結構その時間がなくて夕日が落ちちゃうっていう状況だったんですけれども本当にその幸いなことに最後サンセットがもうめちゃくちゃ綺麗に落ちていくってところを撮れましたでその後の夕焼けとかも本当に綺麗に売ったしかなり救われたなって感じでしたねで今はあの岩手県にまだ厳密に入ってないんですけれども明日から岩手県の、えー、撮影をしていこうと思っておりますなので まあかなりね、あのー、ハードな撮影が始まっているわけなんですけれども、まあちょっと北海道でね、10日間ぐらい時間を使ったということで、まあ東北は、あのー、スムーズに、かつね、かっこいいロケーションだったりとか、文化とか魅力をね、発信できるように頑張っていきたいと思っております。で、他に近況なんかあったっけなまず、まあ日本一周こういう風に回っているよっていうのと、 あとはですね。まあ、あ、そうだ。えっ、ー、と、メインチャンネルにて、まず、えー、北海道。 に行く。東京から北海道に行くっていう、まあ、シネマティック Vlog を撮影、編集しました。で、これがね、近々上がると思うので、えー、ぜひ楽しみにしていただきたいんですけれども、あの、かなり気合いで作ったので、あの、ぜひ見てください。で、まずね、世界一周で、<笑>世界一周じゃねえな。日本一周ですね。日本一周始まって、一本目は、まあ、本当にかっこいいコンテンツを出したいなっていう思いがあったので、えー、かなり時間をかけてね、 あの、作りました。で、配信遅くなってしまって、大変申し訳ありません。えー、ただ、その動画を投稿してからですね、えー、結構カジュアルに、その、Vlog だったりとか、チュートリアルとか配信していこうと思いますので、最近 YouTube 上で多くは見ないなと思った方は、すいません。えー、これからたくさん投稿していこうと思っております。で、本当に編集、もう移動しながらずっと編集、編集、編集の毎日なので、かなり、あの、ケツが痛いですが、引き続き頑張っていこうと思います。はい。 では、えー、お便り読んでいこうと思います。毎朝、大川さんのラジオで一日が始まってます。ありがとうございます。質問です。大川さんの考えるこれからの映像クリエイターに求められることは何だと思いますか動画が身近になった今の時代に求められるスキルは、大川さんが動画を始められた時とはまた違うと思います。大川さんのこの先の展望と一緒に考えをお聞きしたいですというお便りですね。えー、いつも、 え、ご連絡いただきありがとうございます。え、概要欄にリンク貼っておきますので、お便りある方はどしどし、え、ご応募ください。そうですね。これちょっと今回のテーマにしようかな。すごくいい質問なので。これからの動画クリエイターに求められていることは何だと思いますかと。で、僕はね、その動画クリエイターとか、まあ、映像に携わっている人としては、まあ、結構、 特殊な考え方だなと思っていて、えー、基本的にやっぱりこういった表現者ってのは、よりね、あの、多くの人たちに、まあ、見られる、感動を与える人生を変えるような、えー、表現者として、 えー、コンテンツを作っていくと思うんですけれども、えー、僕の場合って、まあ、表現者であり、えー、まあ、かつインフルエンサーだったりとか、あと会社経営、その資本主義における、まあ、合理的な会社運営をしているので、ま、あいろんな形があるんですけれども、えー、僕目線で映像クリエイターに求められることを分かりやすく伝えるのであれば、えー、 まあ、抽象的なものってよりかは、ちょっと具体的なところで言うと、えー、思い出の、思い出を形に残す楽しさを伝えてほしい、と思っております。これちょっとずれてるかもしれないんですけども、僕は、この映像クリエイターの、その、本当の大切なところってのは、情報量が多い、まあ、動くね、動くコンテンツで、えー、一番人のためになる作り、使い方か、 なんだろうかと思った時にですね、やっぱり自分のこの体験だったりとか、あの、大切なイベントだったりとか、そういった、あのー、なんて言うんだろうな、自分のかけがえのない思い出を動画っていうコンテンツつく、使って残すと。で、それが僕は一番なんか動画の、 まあ4年間携わってきて動画の一番の良さだなっていうふうに思ってるんですね。もちろんね、その YouTube 上でかっこいい編集をしてとか、CM 撮ってとか、まあそういったのは、まあとても大切じゃないけど大事というか、まあクリエイターだったら当たり前ですよね。当たり前なんですけれども、えー、それは一旦置いといて、その動画っていうコンテンツの、その、やっぱ一番、 人のためになっている、世の中のためになりそうな表現って何なのっていうのを考えたときに、やっぱりこの思い出が情報量多いものとして残る。それが世代を、えー、世代を超えて伝わるっていうのが、 本当にその動画の良さかな。だからその良さを、まあ多くの人が伝えてほしいなっていうふうに僕は思っています。なのでこのポッドキャストを聞いている動画クリエイターの方がいましたら、ぜひね、その自分の大切な思い出とかを動画に残していただいて、それをね、多くの方に発信していただけたらというふうに思っております。はい。 まあそんな感じでね、その、まあ映像クリエイターに求められていることっていうのを、まあ結構簡潔にね、お話しさせていただいたんですけれども、なんだろうな。うん。でもこれって、一通り経験したからこういう話になってると思うんですね。えー、それはやっぱり動画始めた時って、やっぱりかっこいい動画作りたかったし、えー、機材もいいの使って、 ももっっっととそその表現幅を広げたいとかそういったたいいいかうう思は常にありました、ね、だってましねだてず、うん、やっぱりお金を稼ぐっていうことは、やっぱまず最初にやらなきゃいけないなっていうふうに思ってたんですね。っていうのは、やっぱりお金を稼がないと、継続して好きなことを続けられないと。やっぱり生活っていうものがあるので、で特に東京で住んでると、その生活コストがね10万円ぐらいはかかるじゃないですか。なので、それは最低限貯めてから、まあ、選択肢を作るべき。 その視野を広げるべきだなといいううふうに思っていたので、まあ、まずはそこを、まあ、本気でやりましたね。で、やっぱりその時もいい動画作りたい、かっこいい動画作りたいで、どういう動画作ったら仕事がつながるかとか、で、その仕事がたくさん来て、ある程度余裕ができてきた時に、えじゃあ次は、まあ、どういったクリエイティビティ、ど, うどのようにして、その多くの人たちにあっと言わせるようなコンテンツ表現をするかっていう考え方になり、 で、そういった表現をやっているときに、もうなんかちょっと違うなっていう、その自分たちがこの追い求めている表現っていうのは、まあその人口の約、うん、上位 10% ぐらいの、本当にその見る目がある人にしか届かないものなのって思っていて、えー、そこじゃなくて、クリエイティビティじゃなくて、えー、どんな人にでもわかりやすいような素晴らしい価値のある、えー、動画っていうものを広めていきたいなっていう、 どんどんにど、どん、なんてだろうのな。どんどん裾野が広がったっていうのかなそういうのって。うん。なんか、本当にわかる人だけにわかるみたいな表現ってちょっとあまり興味がないというか、もう誰にでもわかるような素晴らしいその動画の良さっていうものを、まあ、本気で広めていきたいなっていうふうに思っていますよね。で、まあなんか、チュートリアルとかやるのもいいんですけれども、 やっぱり動画編集ソフトとか持ってる人じゃないとやっぱわからないキーワードが多いので、なのでこういった日本一周とか動画っていう表現を使って、今の僕の体験をね、あの話すことによって、なんて言うんだろうな、その、ま、カジュアルにその動画を好きになってくれるような人増えるかなっていう、ま、あ浅はかな考えなんですけれども、そういった思いで、日本一周 Vlog とかシネマティック表現撮っていますので、あの、ぜひ、 あのー、YouTube のメインチャンネル、これからたくさん投稿していこうと思うので、えー、チェックしていただけたらというふうに思っております。で、あのー、まあ、冒頭に話しているね、その、なんて言うんだろう、その、トランスメディアとか、えー、伝えたと思うんですけれども、トランスメディアいやいや、公式インスタグラムというか、結構その、なんて言うんだろうな、僕たちが解説しているところとか、撮影風景とかをね、えー、切り取って、 インスタグラムに載っけていますので、ぜひよ、もしよろしければ、めちゃくちゃ噛むだけを、はい、チェックしていただけたらというふうに思っております。で、トランスサロンではね、えー、今回の旅中でも、あのー、本当にその、より深く自分が感じていることとか、えー、今後挑戦していこうと思っていることについてお話していますので、もしよろしければ記事チェックしていただけたらというふうに思っております。それでは、今日も最後まで聴いていただきありがとうございました、えー。皆さん、今日も頑張ってくださいね。それでは、また明日。